次は正規表現とグレップ族という話をします。えー、グレップ族というのはですね、グレップ、F グレップ、E グレップという3つのコマンドがあるんですけども、いずれも入力の中に指定したパターン。パターンは、ユニットの言語では正規表現、レギュラーエクスペーションというんですけども、それに当てはまる行があったら、その行全体を打い出すという機能を提供するフィルターです。で、基本的なオプションはどれでも同じです。 えー、グレップパターンファイル。ファイルを指定しない場合は標準入力から取ります。オプションは、えー、マイナス V、えー。ただパターンを指定した場合は、えー、そのファイルの中でパターンに当てはまるものを出力するんですけども、マイナス V をつけると、含む行じゃなくて、含まない行を打ち出すのにも使えます。それからマイナス N をつけると、何行目かという番号も一緒に打ち出します。 以上の二つは一緒なんですけども、じゃあこの三つのコマンドは何が違うかというと、パターンとして書けるものの違いがあります。まず F グループが一番簡単なので見ていきますけども、F グループはパターンとして単なる文字列だけが書けます。例えば、that をいつも ta、t と打ってしまうという癖がある人が、その間違いをチェックする。そういう場合は、例えば F グループ、 t, a, t, の eh,、えー、テスト テ, ンテストとかやると、ええー、このユニっトの場合は、この部分がちゃんと当てはまったものは別のように見えるすね。なるほどそうなってるしかし、ええー、まあ、小文字の t, a, t はこれで見つかるんですけども、f グループはこの字だけが見つかるんですけども、実は、大文字で始まる、ええー、 文の先頭だったら大文字ですから、大文字で始まる場合も向き方あるとしますよね。そういう場合は F グレップではダメでグの木の木、グレップの機能を使ます。グレップのシングルコートをしますね。大文字の T または小文字の T、このカッカッコで囲むとですね、この中の字のどれかというのだろう。そうすると、えー、実は大文字で始まる TAT もあったなということがわかるんです。 で、こういうふうに特別な機能を持つ字のことをメタキャラクターと言うんですけども、こ、えー、のメタキャラクターを使って指定することができます。なおですね、メタキャラクターはシェ、えー、ルも特別扱いすることがあるので、えー、メタキャラクターを含むような記号を含むような場合、えー、前は文字列の中でスペースが含む場合もありましたけども、えー、そういうものは全部クォートで囲むようにしましょう。 で、えー、例えば、角括弧という字自体を探すときには、えー、F グループで探すんだったら、このまま書けますけれども、グレープでは、バックスラッシュ、角括弧というふうに、えー、バックスラッシュを使って、特別な意味はないんですよ、というふうに、えー、否定を変えないといけないんですね、うん。多少面倒になります。そういうことで、えー、じゃあ、F グループはただそのまま探す。グループは、こういうパターンが書けるという違いがありました。 さて、えー、じゃあ、ざっとだけじゃなくて、h i s も th, si と打ってしまう人が両方を探したい。えー、こういうわけはですね、グループではちょっと力不足で、e-grep を使います。e-grep はですね、丸カッコで囲んだ範囲に、えー、この範囲、これかこれか。だから、これは大文字の t が小文字の t の後に、ht か htsa のどちらかがあるというまたはがついたパターンなんですね。えー、これを使うと、えーこの えー、違うものを見つけることができます。丸カッコはくくり出し、縦棒はまた終わらない。この丸カッコと縦棒は E グレップで加わった機能です。でグレップでは使えません。で、グレップ族で使われるパターンについて、これ整理してみます。この中で、えー、1番と2番と3番です。1はグレップで使えー、で、2は E グレップの機能です。で、3番はグレップのみの機能です。 一番はグレップも E グレップって書く。F グレップは文字列だけです。し、C、ある文字は文字そのものを表す。で、カ ッ, カッコの中で、えー、どれかって1文字ありまね。それから、ピリオドというのは任意の1文字を表す。かとんがりアルファというのは行の先頭にアルファというパターンがある。から、アルファダラというのは行の末尾にアルファがあるというパターン。から、アルファハテナというのは アルファがあってもなくてもよい。空っぽでもいい。それから、アルファ星っていうのは、アルファが0個以上繰り返されている。それから、えー、アルファプラス。ちょっとプラスに特別な意味があるので、アルファバックスラッシュというふうな環境もあります。このバックスラッシュは円のないと打てない場合もありますね。日本語キーボードの場合。えー、この場合は1個以上の繰り返し。 で、えー、グループでは、このアルファは一文字でないといけないです。で e グループは、この丸カッコでくくり出せばたくさん書くことができます。それから、このくくり出しは e グループ。アルファまたはベ、えータ。これはあの e グループ。それからですね、逆に e グループのない機能として、バックスラッシュカッコから、まあ、バックスラッシュカッコとして運んだ範囲は覚える。 で覚えたものの何番目というのを置き換えまこれはちょっと後で見ていきます。なので、えー、グレップとイグレップはどちらが何ができるというのは違いがあるんですね。